自由でいたいんだよ人間ってなんかなんかこうあの冗談が本気分かんないギリギリところで生きてんじゃないのかしら求めていた味缶コーヒージャック札幌から新登場ちょっとコーヒー飲んでっからうん、はい行動です第7不当中時合言葉はジャックお、はいちょっと待ってよ求めていた味札幌缶コーヒージャック生まれたよ はいですジャックで「ブルゾン」が当たるおいちょっと待てよオリジナル「ブルゾン」当たります「札幌缶コーヒー」ジャックこれが欲しいんでしょ自由でいたいんだよ人間ってのはさなんかこうあの冗談が大きく分かんないギリギ リ, リとこで生きてんじゃないのかし求めていた味缶コーヒー「ジャック」札幌から新登場ちょっとコーヒー飲んでいくから。 はいももしもし工藤探偵事務所ですがシックのクイズに応募するとシックなベスポ当たるんですかお二人に添えますかどうかベスポ欲しいなまあ気持ちはがるけどね「シック探偵物語」キャンペーンハットやジャケットも当たるよ髭を剃ってから手直しなはい分かりました今シックの製品を買って応募するとシックな工藤ちゃんグッズが当たりますね工藤ちゃん「シック探偵物語」キャンペーン実施中 レスパも当たります。ザグンゼ。面を極める。ラッ面を極める。どういう意味面を極める。なんかそれは。面を極める。いい加減にしろ よ, よ。面を極める。ザグンゼ。ザグンゼ。ザグンゼは。面を極めたネクストラコット。 軍勢60年の技術とノウハウを結集しましたどうもありがとうな薬剤などによる科学的な後処理ではなくナノテクノロジーによる分子レベルでの麺の改出に成功なんとこの「ネクストラコットン臭いの原因となるアンモニアなどを麺そのものの力で中和するのです嘘ばっかりまだまだいえ本当です薬剤による消臭効果ではないので100回洗濯した後でも い消臭力を発揮すするのですどういう意味つまり排出された麺そのものが発揮する消臭力なので効果が長続くこ俺にはどうも分かんねえんだですから麺の品質をナノテクノロジーそれは分かんないからさちょっとあんたに聞きたいんだけどさどうして分かんないんだはい分かりましたお疲れ様でした。面を極めるザ・グンゼうん ザ・グンゼザ・グンゼの「ネクストラコットン」に油汚れを付着させて水につけると汚れが浮き出る、うん、汚れれがが浮浮きき出出るるザ・グンゼは麺の排出により浸水性が大幅にアップ水と麺が結合して汚れを押し出すのですいや あ, あのししかしその結果黄ばみの原因となる皮脂の汚れ落ちが飛躍的に向上白さが長続きしますなるほど。 やっぱりそうかまた浸水性が高いから吸汗速度や吸湿性も大幅に向上さらさらで快適な抜群の着心地ですさらさらで快適さらさらでサランさらさらではッキるけどねさらに節水洗濯や水だけ洗濯でも驚きの汚れ落ちを実現これぞ時代が求めたエコロジー下着ですああ分かったどうもありがとうねああ帰ったら傷しちゃうから麺を極める「ザ・グンゾ」<笑> ザ・グンゼこのシャツを30回選択しますなるほど証拠隠滅かご覧くださいこの違い絶対見ませんいいえご覧ください「ザ・グンゼは」は乾燥機を使用しても縮みにくいグンゼ独自の製法だから美しいフォルムが長続きするのですはい次に このシャツを1回着用します1回だけでいいから絶対に100回着用しますそうがないなこずかさてどちらがザ・グンゼでしょういいかその通りあやっぱりザ・グンゼの面はこのように黄ばみにくいんです次にこのシャツを1万回着用しますあのないい加減しようよ何か感謝しちゃいま ザグンゼ人間かロレックスをつけた人間か ロ, ロレックスを忘れた日は弱い。 ロレックス》《ペイトク》《ペイトク》《青春というものはそういうもんだよ。 である《だがそれだけではない》AMI 精神というものはそういうもんだよ「ロレックス」とはつまり長い「AMI」俺はもっ自由でいたい。 AMI《んの何気ない優しさが欲しいんだ》ロレックスを外すと裸になった「AMI」。 ロレックスバイ 「ロレックス・ AMI」ロレックスの音がする男は生きているロレックス・バイ AMI ・ AMI 甘くないと全く甘くないよ全く違うよ 9% の無糖チュハイ刺激強めウィルキンソンハード」いいじゃない。